カービィが10人で力を合わせたり10人で手分けしたり集めるほどに強くなる任天堂 d d s 集めてカービィ」。